サムライズです、えー、いつもの動画をご覧いただきます皆様ありがとうございますえー、本日ですねサムライズから皆様に一点ご報告がございますえー、この度ですねサムライズは、えー、同じ縦系 YouTuber チャンネルの切ってみたプロジェクトさんと合併し新チャンネルを開設するという運びになりました、えー、それに伴ってですねサムライズはですね本日2月24日をもちまして更新を停止いたしまして 今後は新チャンネルのチャンバラスタジ オ, チャンバラスタジオで、えー、更新をです、ね、続けていこうと思います。はいえまあ、我々ね、サムライズでまあ2年ほどやらせていただきまして、そ, うです、ねまあ、それでまあ、ねはいろいろ勉強したり、いろいろ技術を学んだり、うん、それを今後はです、ねうん、切ってみたプロジェクトさんと一緒になって、さらにいいものをどんどんお届けしていけたらと思っております。はいそうですね、そのサムライズでで持持っっててていいるる強強みみとザンプロさん合体してより素敵なより とかね、消化していってそこにやっぱ小雪さんがね加わっていただいて、はい、さらにエネルギーを増して、えー、この皆様にお届けしていこうと思います、うんえー、小雪さん何か意気込みはありますかそうです ね, ですね新しい一面を皆さん見ていただけると思うのでこれからも私も頑張っていきたいと思いますではですねこの動画の概要欄にですねこのチャンバラスタジオの URL を貼っておりますので皆様そちらからアクセスよろしくお願いいたします えまあ、ちょっとチャンネルは変わりますけども、今後も、えー、いい縦動画をお届けしたいと思いますので、皆さ様今後とも応援よろしくお願いお願いたします。では、えー、新チャンネルのチャンバラスタジオで、またお会いいたしましょう。バイバイ。テンションして。<笑><笑>